デオンに来ましたあ、皆さん今年もお世話になりました。ちょっと早くないそう先にクリスマスが来るんだから。早言ってるんだ。もっと前からクリスマスだったろ。DVD のクリスマスは長いから、ケーキ食べ放題だな。何一人ごと言ってるの開幕発電機以外やってるのジロジロ見ないでくれ。 じろじろ見られた分俺も見るぞ。変態通報しました。これが差別ってやつか。お出っ歯ナイスーねえ、あ、よく逃げてくれたなー。 2台回し切った後だからまだ誰も回せてないな来てる全然回ってないから帰った隠れてるとか反則だろ いたなかったー。さようなら。一個しか持ってないのか寝合わな解除まだなのに。ありがとう。なんで俺なの 星の彼方まで飛ばしちゃうんだから俺が星の王子様です<音声>ねあ、まさかお前<音声>足元から照らされたありがとうだけど逃げろねあ トありがとう。変態だけど助けてやったわ。あれまだそれ言いますほんと世話のかかる変態ね。世話のかからない変態は、変態じゃないです。何言ってんの変態で申し訳ございません。いや違う俺は星の王子様なんだよ。通報しました。俺って何なんですかただの変態だよ。あと一台行くわよ変態。かしこまりました。あれこれまずい ケイト通報したのに俺を守ってくれるのかピッグ連れてきてないとビルなんじゃお前かわしはイラプ警戒するぞい。真後ろ気が散るんでやめてもらってもいいですかタバの風よけに使っただけじゃ。室内ですよおじいさん。助けておじいさん。わしが後ろにいると気が散るんじゃろ後ろにいてくれないと俺が、散る。 誰か俺を守ってくれーおじいさんまず治療しておじいさんを助けないと先に両方のゲート開放からだ すごいことになってるぞもしかして血の番人若いの手当てを頼むーおじいさんさっきはありがとう値上がらいと救助狙ってるな若いの急ぐんじゃ 安心感入れてネアが治療できる時間稼ごう。めぐみもっと近い方がいいかおじいさん待って早い。みんな負傷中だから肉壁できない。 やっぱりおじいさん来れないか変態そんなところにいたのねはい、変態はうずくまってます俺の名前迷子だよえ迷子の変態王子通報しましたとりあえず通報しとけって思ってるでしょこれも社交事令よえ待っておじいさんが2階で倒れてる 俺の人々でどうにかならないかおじいさーん。なんで来たんじゃバカ者。一緒に声かけようと思って。じゃあ、変態じゃ触るな。おじいさんにまで言われるの俺って何ほんと勘弁して。